羽生譲ると海外アイスダンス選手の名場面、中国 SNS でも話題、この友情が長く続いて、名鎮場面2022。ご視聴ありがとうございます。早速、今日もハブ選手のファンへ情報をご提供させていただきます。スポーツ界の名鎮場面総集編、2月、北京五輪は史上最多メダル18個に、2022年も残すところあとわずか。 今年もスポーツ界では数々の名場面が誕生。見る者に感動を与えるスーパープレイから思わず笑ってしまう珍事まで記憶に残った出来事をスポーツ名珍場面2022と題し、月ごとに振り返る。今回の2月は何と言っても北京五輪。中国での人気ぶりが際立った羽生譲弦と地元選手の交流などが話題になった。羽生譲弦。 中国男子選手にされたお姫様だ。子が中国で話題に。四回転アクセルの挑戦が大きな注目を浴びた羽生譲る。中国での凄まじい人気ぶりも話題になったが、アイスダンスのリュウキング、中国が同国版ツイッター、ビヒロシ、ウェイボーに投稿した写真がファンの心を打った。会場の廊下と見られる場所で、大会マスコット、 ビンドゥンドゥンを持ったハブをウが抱きかかえ、お姫様だ。こうしていた。中国ファンは、やっぱり、やっぱり、またがいがあった。友情が長く続きますように。などと反応。2017年4月に世界国別大公に出場した際のワンケットで互いにスーツ姿でお姫様だ。子が実現しており、当時も話題を呼んでいた。 地元の中国選手と五輪連覇王者の間で生まれた交流は多くの中国産を虜にしていた。カーリング藤沢5月、海外レポーターに感銘与えた決意の英文。カーリング女子は日本勢初の銀メダルを獲得。大会中はスキップ藤沢5月の右手に記された英文が注目を集めていた。決勝で手に記されていたのは、ムーブトゥゲザー、共に動く。 トラストユアセルフ、自分を信じる、ハブファン、楽しもう、であると紹介したのは、カナダ公共放送、CBC の名物レポーター、デビン・ハーロー記者。中継クルーが捉えたという3つのおまじないについて、スポーツと人生にとっても名言だと感銘を受けた様子でツイッターに記していた。平野歩が、怒り、ぶつけた大弱点 V、ここを取らずに終われない。 スノーボードの男子ハーフタイプ決勝で、平野歩が金メダル。超大技、トリプルコーク1440にも五輪史上初めて成功した。二度目の試技で得点 91.75 と予想外に伸びなかったが、三度目で再び完璧な試技を披露。96.00 点をマークし、逆転部位となった。表彰式後のインタビューでは、 点数は納得いっていなかったけど、怒りが自分の中でうまく表現できたというか、そんな気持ち。よかったですと怒りを力に変えたことを明かしていた。小林良優、高木美穂を含めた3人の金メダリストが日本から誕生。フィギュアスケートでは鍵山雄心、宇野昌磨、坂本香織が個人でメダリストとなり、団体でも銅メダルを獲得した。 スキーノルディック複合では渡部明人がラージヒル個人団体で共に銅メダルに輝くなど日本勢は冬季五輪では2018年平イ大会13個を上回る史上最多の計18個のメダルを獲得したザアンサー編集部ご視聴ありがとうございましたこれからも一緒に応援していきましょうねチャンネル登録をよろしくお願いいたします